何<音> <conclusions> <音>でしょう I'm、uh、sorry. -huh. Uh -huh. uh -huh. お出口は右側です。<音声><音声> Thank、cool. you.、Wow. Cool.